それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。えっ、ー、と、で、前回第2回をちょっと振り返りますと、このようなことをやっておりました。で前回は主にその数の表現、計算機上の数の表現ですね。えっ、ー、と、二進数ですとか、符号付き整数、二の歩数といった表現ですとか、あとは、えっ、ー、と、不動小数、 の相対誤差や絶対誤差、丸目誤差やマシンイプシロンという話、それから不動小数に関する IEEE の不動小数規格の紹介などを行いました。でと今日はその、内容の続きとしまして、この多精度整数の表記と加算という話をしたいと思います。で、テキストは、とセクションの 2.1.5 ですね。とまあ、テキストですと 15ページから持っている人は見てください。で、えー、と多生と演算というふうにテキストで書いてますけれども、あの業界ではあの多倍調演算と呼ばれることの方が多いと思いますので、まあ、今後、授業でもあのどちらかというとこの多倍調という名前をあの使うようにしたいと思います。で まあ、あのなんでその多倍調というかっていうのは多分これからの説明で明らかになると思います。一応あのこの話はですね、えっ、ー、と、もを含めて、その今後、あのこの授業であの行われる、扱うですね、整数や、えー、と有利数などの数の演算はあの、正確に行うことを前提にします、えーと。前回の授業で、この不動小数を扱いましたけれども、えっ、ー、と、不動小数は、えー、と基本的にはこの 今回以降のこの計算機数学の授業では扱いません。その代わり、えー、と秋学器の計算基数学2の方で中心的に出てくると思います。で、えー、とそうしますとですね、そのまあ、これまでの授業でですね、その1ワードのメモリの話をしましてで、計算機っていうのは大体その1ワード単位のでこう数の指則演算を行うということを話をしました。でそうしますと、 そのじゃあ扱っている数がその1ワードに収まらない場合にその厳密な計算をやるできるのかとでどういうふうにやればいいのかっていうことがまあ自然な疑問になるわけです。とまああの、まあ、身近な例ですと、まあ、例えば日本の、えー、と国家予算ですね、えーとまあ、今年今年度 の, その日本の予算も3月末までに国会で 決まったはずですが、えー、とだいたい今100兆円を突破したっていうんですねだそういった数をその、まあ、計算機で扱うこともあるかもしれませんしあるいはその数学で行っている計算の中で、まあ、あの有利数などが出てきたりしますとその有利数っていうのはあの、まあ、計算の仕方によってはいくらでも分母や分子の桁数が増えますから そ, してそういった桁の数をどうやってその計算機上で扱うかということが問題になるわけです。 で, で、それをちょっとこれから考えていこうと思います。で、まあ、ここではその電卓を例に取り上げましたけれども、まあ、例えば、まあ、これは、あの、僕の家にある電卓なんですけれども、まあ、標準的なその電卓っていうのは、大体、8桁ぐらいの精度があるわけですね。で、この8桁のものでですね、その大きい数を、その、どうやって扱うかっていう話になります。 で一応一つ条件をつけておいて、まあ、電卓はその同じものを何個でもその有限個ですけど、まあ、好きな数だけ用いてよいということにしたいと思います。でまあ、そういう条件をつけますと、まあ、素朴なアイディアとしては、あの必要なその桁数の分だけですね、電卓をあの並べて計算すればいいじゃないかという話になるわけですね。でまあ、この場合は今の写真の例ですと、えっと、まあ8桁精度の 整数を扱うような電卓をまああの5個並べたとすればまあだいたい40桁ぐらい の, あの精度の整数を計算できるだろうという話にこうなるわけです。でもちろんそのまあ、皆さんがあのこれまで小学校から習ってきたようにその 数の加算や減算ですと、あの桁の繰り上がりとか繰り下がりっていうのを考慮して、まあ、これらの電卓を使って計算する必要は出てきます。まあ、一応これが素朴なアイデアですね。で、えー、と問題はじゃあ今 の, その電卓を並べたようなその計算をですね、その計算機上でどうやって表現するかとあ、どうやって実現するかということが次の問題になるわけです。で、その際に考えるべきことはあの2つあります。 で一つはそのデータの表現、えー。これはその実際に計算機のメモリーでそのま あ, あの多倍長のそういう大きい桁の数をどう表現するかっていうこと で, でもう一つは演算の手順ですね。で今日はそのアルゴリズムという話にもあの触れますけれどもその例えば先ほどのように電卓を並べてあの大きな数の加算をやろうと思ったときにどういう手順でやれば正しくその加算ができるかと。 ということを、あの、そうですね。まあ、我々、その数学とですから、誰がやっても、あの、同じ結果にな、正しい結果が出るように、こう、その成熟をまとめる必要があるわけですね。そういうものをアルゴリズムと言いますが、これを考えていこうというわけです。で、えっ、ー、と、ここから先はあのいくつか、その、まあ、数学ですので、その数式を使って表しますけれども、えっ、ー、と、まず、 そのこれから表そうとしているその大きな桁数の数、数値をですね、まあ、a というふうに置きます。で、えー、それに対して、a というのは先ほどのアイディアでまあ電卓を多数並べたように、コンピューターのワードという単位をのメモリをまあいくつか使って表しますので、その k というのをこの数 a を表すワードのワード数とします。で、えー、とその 各ワードですね、その a を表すために使うメモリの各ワードを、まあ、a0 から a の k-1 というふうに名前をつけておきます。ここまでいいでしょうか。で、えー、と実際にじゃあどうやってそのワードの a0 から a の k-1 を使ってこの a という数を表すかっていうのが、まあ、ここのスライドに表されたようなこの式で表すわけですね。で、この式の下の方にありますように、 えー、とワードの A0 から A0 を一番右側に置きましてで、えー、と A の 1A の2というふうに順番に左側に置いていきます。で一番あ左側にはその A の K-1 っていうワードを置くことにします。でこれでそのどういうふうに表すかっていうと先ほどの電卓と同じように、まあ、A0 はその A の一番下位の桁を表すわけですね。一番下の桁を表すと。 だんだんだんだんこのワードの、えー、とワードが A1、A2 という従うにつれて、その上位の桁を表すことにしましょう。まあ、先ほどの電卓ですと、まあこ、こんな感じで、その左に行くほど上位の桁をあら扱うことにします。で、えー、とこのようにして、その扱うあの A、えー、とをですね、このワードの並びで、まあ、下のありますように、大括弧でくくって、 たリストで a0 から a の k マイナス1という並びで表現することにします。で、ちょっと注意してもらいたいのは、そ の, あの実際にその桁を並べた時のそのメモリのこう視覚的な並び順と、それから a を表あの表記した時の a0a1 っていう並び順がこう逆になっていることに注意してください。あのこの a をあの そ の, リスその大括弧で括ったリストと表記したときにはあ の, 階の桁から順番にあの左から2で並べていきます。あそれからとここではその、えー、と N という記号が出てきていますけれどもあとこの N はその1ワードの大きさですねあのビット数を表しています。ま あ, あのこの前回の授業なんかです と,、まあえー、と1ワードが32ビットだったらこの N のところに32が入るというふうに思ってください。 で、まずこのようにして、そのまあ、とここまでで、そのある多倍、まあ、大きな数 A を表すのに、稽、え、古、ー、のワードを使って、の A の0から A の K マイナス1という稽古のワードのメモリを使って表すということをまずやりました。で、えー、とそれぞれの稽古 の, の, のメモリをですね、その整数 A とどのように対応づけるかということまでやりました。で次は えー、とこの、えー、と A をあらあの、大きな数 A を表すあのメモリの内容をどうあの格納していくかということについて説明します。で、メモリ の, その配置の仕方については、と確か第1回の授業の際に説明したと思いますけれども、その下位の番地から上位の番地に向かって、その上に向かってこうあの線形にこう積み重ねていくということをやりました。 ですね。この場合ですと、まあ、1ワードずつですね、この箱を上に重ねていくという方、いうふうに連想してもらえばいいです。で、今回はですね、次のような方法をとります。と、まず一番下 の, あの箱、アドレスにですね、その、この、ワード数、この a を表現するのに使っているワードの数の k という整数を入れておきます。で、その箱の2段目から、 その実際にその a を表すワード a0、a1 というあの数を格納していくということにします。で、えー、とこのようにしてそのまあ a という数を表す情報をメモリにしまっていくわけなんですがえと注意してほしいのはそのまあ a という数そのものにはその今回 k ワード の, そのメモリを使ったんですけれども 実際にメモリを使う、格納するときには、その a の長さ k という情報を加えた k プラス1ワードのメモリを使って表現するというところに注意してください。一応、ちょっと予告しておきますと、今日のレポート課題ではこの、ここが理解できているかどうかのポイントになります。いいでしょうか。で、そうしますとですね、そのじゃあ今度、その、 えー、とじゃあ、まあ A、A という数が仮にあったとして、それが K, K ワードで表現されていたら、今のようにメモリにしまえばいいということは分かったんですけれども、じゃあ、その A という整数が与えられた、えー、ときに、それを二進表記するのに、じゃあ一体何ワード必要かということを今度は見積もる必要があります。でそれを今からあの説明します。えー、とまず最初に、 と、A という整数をその二進数で表記したときに何ビット必要かということを見積もります。で、これは、えっ、ー、と、実は、あの、このログですね。この LG と書いたログは、このテキスト特有の表記で、もしくはコンピューターサイエンスでよくある表記なんですけれども、2を定とした対数ですね。あの、ログ2と思えばいいです。LG のログは。で、えっ、ー、と、で、そのとき A を二進数 で表記した時のビット帳というのはその a プラス1のその2を定とする対数を値をとってでその、えー、と両脇にある括弧ですね括弧なですこれはシーリング関数っていって、えー、とそれをそれよりもあの大きなあそれ以上のかそれ以上の、まあ、最小の整数をとるということにします。 でで一応、A を二進表記したときのビット帳あの、ビット数、必要なビット数というのは、この形で表すことができます。まずこれを前提にして話を進めます。で、次に、えー、とじゃあ、1ワードが N ビットで表されているとして、えー、とじゃあ、その A を二進表記するのに必要なワード数は何ワードですかということになると、えー、と先ほど出したその A を表現するに必要なビットの長さですね、ビットの長さを あのえー、と1ワードが何ビットかっていうので割ればいいわけですね。今1ワードは n ビットっていうふうにしてますから、えー、とじゃ こ, の値この値をまあ n で割って、でまあ、それよりもちょっと大きな、まあ、整数を取ればよいと。まあ、こうすれば、とりあえず、えー、と a を日清表記するのに必要なワード数というのが出てきます。で、えー、とこのワード数をですね、囲碁ではこの授業、 後からもうちょくちょく出てきますけども、この a の長さ、連 a というふうに書きます。この連は、レングスの、英語のレングスの a ですね。連 a というふうに書きます。今後も時々雑誌出てきますので注意してください。で、で、これでですね、まずその a という整数を表すのに、その何ワードメモリーが必要かっていうのがわかりまして、で、それに加えて、えー、とじゃあこの連 a の 値ですね、このワード数を格納するのに、えー、と前のスライドですとこの k の値ですねこの k の値を格納するのに、えー、ともう1ワード必要ですからで合計でそのこの a というあの多倍長数をその表現するのに必要なワード数っていうのはあのレングスの a プラス1ワードということになります。ここまでいいでしょうか。